こんにちは、G です。今回のテーマは見た目と使い勝手を快適にです小技ばかりですがルックアンドフィールがぐっと変わります SD をイメージファイルに書き出してくれるツール Apple Pie Baker のご紹介です今時点の OS のバックアップやリストアが可能になります Mac 用ソフトですが ご覧の URL からダウンロードできます複数のバージョンが公開されていますまずはダウンロードして起動してみましょう私は MacOS カタリナを利用しているので最新版 2.2.364bit 版をダウンロードしました画面右側にライティングソフトの比較を用意しました準備作業と合わせてご覧ください セレクトディスクをクリックしてイメージを作成する SD を指定しますバックアップをクリックしてファイル名や保存先を指定 32GBSD では10分ほどでイメージファイルが作成されます<音楽>ラズベリーパイ OS や Ubuntu などの OS イメージを SD に書き込むツールはラズベリーパイイメージャーやエッチャーなどが知られています 逆に SD をイメージファイルに書き出すのが Apple Pie Baker ーー作成されたイメージファイルを指定してリストアつまり別の SD や USB メモリに焼くこともできます作成されたイメージファイルでリストアを試してみました画面では時間がかかるのでキャンセルしてますけど アップルパイベーカーで作成したイメージファイルが他のツールでも利用できるか確認してみましたエッチャーで SD に書き出すことができましたもちろん作成された SD が起動できることも確認しています同様のテストをラズベリーパイイメージャーでも行って 書ききき込みががででるるここと、と起動ができることを確認しています。アップルパイベ k カーは基本的に DD コピーで動作しているようで早くはありませんが互換性のあるイメージファイルを作成できるという有用なツールですただリストアは遅いのでエッチャーでの書き込みがおすすめですこれ毎回面倒ですよね シングルユーザーで使ってんのに、オートログインに変えましょう。コントロールセンターでログイン画面をクリック。ユーザーズタブの下にオートログインと書かれてますよね。ここにユーザー名をタイプして、待ち時間は0をタイプ。これで次の起動から、 パスワード入力なしにログインできます。元に戻すにはユーザー名を消してください。ずっと気になってんのがプランクです。格好悪くないですか使い勝手も。ドック内でプランクを右クリックして設定を選択します。アイコンサイズを大きくして ズームも150ぐらい大きくします。設定通り動かないですね。ズーム効かないし、トランスペアレンシーじゃないし、不愛想だし、小さなことなんですが、これ直しましょう。コントロールセンターで、マテトゥイークを選択。ウィンドウパネルを選んで、 一番下のウィンドウマネージャーをクリックしてマルコ・コンポジット無効をマルコ・コンポジット有効に変更しますこれだけじゃダメでコントロールセンターのウィンドウを開いてソフトウェア・コンポジット・ウィンドウマネージャーを有効にするをチェックしますほらプランクかっこよくなったでしょう 機能は変わりませんが、見た目も大事。ところでラズパイには冷却ファンが必須ですが、どうも温度が気になるという心配書の方、温度計を設置しましょう。メニューバーを右クリックして、Add to Panel を選択。テンプで検索すると、機器センサーのモニターが見つかります。追加ボタンでメニューバーに CPU 温度計が表示されます温度計を右クリックして設定を選びます更新時間を10秒程度に伸ばしてくださいウィンドウを閉じてもう一度右クリック移動を選んでマウスで好きな位置に移動しますラズパイは公式には70度まで使えます 実際は80度ぐらいまで大丈夫。常用しててもヒートシンクとファンさえあれば60度を超えることはまずありません。ネット情報などで大型ファンが紹介されるのを目にすることがありますが、私には意味不明です。次はデスクトップのテーマを変えます。どうでもいいですが、テーマって ドイツ語なんですよ。英語だとシーマに近い発音じゃないと伝わんないさてコントロールセンターで外観を選択テーマタブではアンビエントまでが選ばれていますテーマはたくさんあって好きなものを選ぶかネットから追加テーマをダウンロードすることもできます凝り出すとキリがないので 目に優しいダーークテーマに変えまししょう。優しい気がするだけかもしれませんが白い背景は私にはまぶしくてすぐ隣のアンビエントマテ・ダークを選択選んだテーマにカスタマイズができます背景タブではデスクトップの壁紙を変更できます こんな感じ。フォントタブでは項目別にフォントやサイズが指定できます。1ポイントだけ大きくして見やすくします。ただしこれは私の個人的事情であって、変更が必要かどうかは皆さんここにご判断ください。 テーマタブに戻ってカスタマイズを続けますカスタマイズボタンをクリックポインタータブを選びますポインターの色と大きさが変更できます Mac 使いなので私は黒ポインターをサイズ変更はスライダーがありますがリニアには変更できません 何段階かに変えられるようですので、少しだけ大きくします。以上でテーマの設定は終わりです。ウィンドウを閉じます。ウィンドウのタイトルバーのボタンが左側にあるのはダメという人は、コントロールセンターのウィンドウを開いて、位置を右にします。 デスクトップで新規フォルダを作ります。フォルダを開いてさらに新規フォルダを作ります。文字が見えないじゃん。新しいテーマの影響ですね。これを直しましょう。編集メニューから背景とエンブレムを選択。 カラーズを選んで好きな色をウィンドウにドラッグしますこれでいいかな この変更はすべてのウィンドウに適用されます。ついでにエンブレムについてもお話しすると、エンブレムウィンドウ内のアイコンを書類やフォルダなどにドラッグすると、エンブレムアイコンが一緒に表示されるようになります。エンブレムは何個でも追加できます。 うへーっとなったらエンブレムウィンドウの下端にある削除アイコンをドラッグします。あまり使うことはないですが、ないとちょっと寂しいかな。今度はブラウザーです。同じように目に優しいダークテーマに設定します。Firefox を起動します。 三本線アイコンをクリックしてアドオンを選びます検索フィールドに「ダークリーダー」とタイプしますちょっとアイコンが不気味ですがダークリーダーをインストールします 機能を比較するのに YahooJapan を表示しますこんな感じですかね少し表示が遅くなりますがどのサイトも目に優しくなりますただ例外もあります YouTube です 表示してみましょう。ほら、遅くなるからやめろって怒られました。この場合は、ダークリーダーを開いて、左上の URL 部分をクリックして、このサイトではダークリーダーを無効にします。 その代わりに YouTube ではドットアイコンをクリックしてダークテーマをオンにします。これで違和感なく利用できますね。最後までご覧いただきありがとうございました。ゲルクッションというのが流行ってるそうです。PC 用チェアで使ってみると腰がすっごい楽。勢いで4枚向かっちゃった。 どこで使おうか。こんなの来ました。やっぱりトランプでしょう。バイデンじゃないよね。では、また次回。